ダ<笑>メだダメだダメだダメだごめんなさい 去年はなんか4時間待ちとかだったらしいです。あ、そこ行ったことある？行ったことないです。そんな待てないと思って<笑>行かなくて。でもなんか？今年は整理券と か, なんかアプリで配ってるらしいので、いっぱいなんかちょっと様子見を<笑>懐かしのおもちゃサンド駅です。<笑>サンドイッの何口だっけ？ A2 に永<笑>出口。 出たらすぐだよね行こうとしてるところ。あ、でも並んでそうじゃないですか結構。確かに。なんか運良く入れたりとかしないかな。<笑>かわいい。かわいい待ってますよ。とりあえず並んでみてます。<笑>とりあえず並んでみる。入れるかどうかわかんないけど。そんなに。 そんなにね並んでなかったから。ね外でもいいよね。てかなんかこのテーブルの方も。可愛 い, い。可愛い。可愛 い, い。フェンディのバッグで来ればよかったですね。確かにさお<笑>ちゃんが動画撮ってくれてます。超可愛 い, い。 まさかのオレンジ。マックと。ックとマッチしちゃってるね、インナーと。インナーも。インナ ー, ーも。まあ、ディオールだけど。リオルです<笑><笑>これね。これは読み取るんですかね。うん、やってみたいね、これも。これね。さ、は、お、いはい、ちゃんと私は。バペを頼みました。 なんかバラがランバムラさんだそう、うん。あれだよね。選びたかったけどね。確かに選べられないらしい。出た時の楽しみ。<笑>これとなんだっけ。これね。これ頼みました。はい。あ、ありがとうございます。<笑><笑>え、良かったですよ、ね。よでも全然いい。かわいい。いいじゃん。<笑>マスクケースに。 マスクを入れたいと思います。マスク入れたけど、はみ出る。女子あるある。配置して。写真撮る。かけるんですよね、きっと。うん、え、やだ。かけたくない、<笑>どうしようか。かける。きれいにあげてください。え、かけ、かけ。あ、やだ。<笑>やりましょうか。うん。無理、なんかこの可愛い子。いきます。はい。 あう<笑>待ってだめだだこっちでリベンジします。 えこれさどうかけても無理じゃん。<笑>いや可愛くはかけれないですね。えーねうん、でも結果はもう<笑>ここに な, なっちゃう。<笑>でもここもねあの、えー、ねーあれだよね。ペカンあそうペカンの柄ペカンの柄になってる。<笑> まではやってるらしい。あ、そうなんですか。うん、1月までらしいので、皆さんぜひ来てください。来てください。行ってみてください。来<笑>てください。だったよね。可愛かったですね。可愛かっ た, ーしかったー。で、ケーキが甘くなくて美味しかった。私たち二人とも甘いのは。 好きなんですけど そ, う そ, う そ, うそこまで得意じゃないそうそうそうなんか甘すぎるとちょっとね<笑>そうですよねカフェラテと何か相性が良かったですで一番びっくりしたのはもう今日の私のコーデがオレンジすぎて、ね、オレンジカフェにぴったりすぎて、ね、<笑>まあ一応1月のなんか中旬までだったら気がするそうです、ね、なので皆さんぜひ寄ってみてくださいあクーーののショールームのついでに あの2階にあるしゃぶしゃぶ屋さ ん, あ, あ, の あ, る屋さんあるじゃな<笑> い, いですか、ね。あ あ そ, こししそうあそこ行ってご飯食べてとかあと和食屋さん割とありますよ ね, すねこの辺って次は私が去年の秋にもう毎週のように行ってたカフェにいやお休みの日でも表参道に来そのカフェに行きっていう生活、ね、あそう な, んだそうなんですよ 去年は確かくまさんがなんかこう手を外に出せたよう な,、はい、ようなう気がする<笑><笑>この真ん中に立ってねお写真を撮ると鏡、はい、張りの中にいい、ねえー、あ昼間も割と良さく、ね、夜だけど、うん、でも夜もすごい素敵ですよね非常にすごく綺麗、うんうん 今の動画はいかがでしたかまだまだご紹介できてないところいっぱいあるので次の Vlog も楽しみにしてくださいこういうところが見たいなどあればぜひコメント欄で教えてくださいではバイバー イ, バ イ, バーイ